皆さん、こんにちは。つくば大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第8回。テーマは数学、数学問題、素因数部会です。では、始めましょう。まずは、えっ、ー、と、素数の、まあ、プライマリティテスト、素数であるかどうかをテストするアオゴリスムについて話します。 これはなんか皆さん多分高校でえっと勉強したことあると思いますが、あの、ある整数 n に対して n が素数であるかどうかどうやってテストしますかまあ、あの、まず単純な前端作で考えると、あの、2とか3とか4とか5とか、えっと、2から n-1 までは全ての数字を、えっと、n 割り D が全、えーまあ、かどうか。まあ、またというと N モード D がゼロであるかどうかをテストする。どこか、何かの D が N モード D がゼロであれば、まあ、あの、総数ではないと理解します。この前端策が O of N だと、まあ、わかる、皆さんわかるでしょうね。まあ、もちろん O of N が、えっ、ー、とも、もう少し、その、 えっと、計算を削除、と削減、削除することができま す, ですね。それはプルーニング、このサーチをプルーニングすると、あの、計算が短くなります。多分皆さんこれを知っていると思いますが、一番簡単なのは、えっと、n-1 までは、えっと、テストする必要はないんですよね。n、えっと、2から、えっと、まあ、n の s q u a r アル o ですね。n のあと2以上根をチェックすることは十分です。 なぜかというと<笑>、これはあのーまあ、あの、ま、あの、スクエアルート、なんかこの n の二乗根の、えっと、かける n の二乗根が n なので、あのー、n が素因数でなければ、まあ、少なくとも、にと、えっと、n のスクエアルートの間に、その n を割れる整数が入っているはずですね。で、これはね、結構大きな、 あの、結構大きなプルーニングですよね。OFN と OFN スクエアルートが本当に、えっと、桁違いぐらい の, あと、まあ、あの時間削減なので、これはまあすごい重要なことです。でもこれもう少し早くすることができますね。例えば、えっと、この中に具数がたくさんが入っているけど、 まあ、具数がすべて n に 割, り割ることができますので、あの、n をテスト し, したら、偶数、他の具数をテストする必要があります。あ, あ, ありませんですよね。だから、n、3、あと、2、3、5、7とかをチェックすることですね。だから、まあ、これは半分になりました。この考え方をすると、実は n と square root of n の間に、すべての数字をチェックする必要はなく、 その間にある素数だけをチェックすればいい。ですね。それはどれぐらいのあと時間削減だろうか。ですね。まあ、ああの、ちょっと数論でいくと、2とスクエルートフ N の間に、えっ、ー、と素数の数が1のログオフスクエアルートフ N が入ってますので、ログオフスクエアルートフ N が入ってますので、 あのこれ、時間がこうなります。ですね。ですので、あとまあ、これの結論というと、n までの素数が、n までの一部の素数のリストがあれば、n が素数であるかどうかをもっと早くテストすることができます。ですので、えー、と知りたいことです。早く、えー、とまあ、小さな素数の計算方がありますか 計算方法がありますからですね。これについてお話しします。では、あの、素数のセットを見つかるワーゴリスムについてを勉強します。まず、なんか、あとな、なんでこれは重要かというと、まあ、前のスライドもお話ししましたけど、素数のスイレムですね。あの、1から n の間に、n 割りログ n の素数が存在する。例えば、えっと、1から 10の6乗の間に素数の数はたった168だけです。1から10の10乗の間に、えー、と素数の数が、まあ、スクエアですね素数の数のが9500しかないです。ですね。ですので、えー、と本当に素数の数が少ないなので、あとだこれをテストするなんか10の10乗が 素数であるかどうかをテストするには、この1万の数字だけをチェックするのはすごい安いですね。だから大きな数字は素数であるかどうかをテストするために、まあ、あの、ちっちゃい素数がたくさんあれば、すごく早くできます。では、その、ちっちゃい素数の複数を見つかるアオグリスムとしては、今回勉強するのは、s e ブ v e of e ト a s t o t n e s s まあ、e ラ a s t o o t n e s s 法。s e ブ v e 法とかって言われます。 では、あの、アオゴリスムはね、実際に本当に簡単です。えっと、この 1,2,3 をすればできます。まずは、siv っていうベクターを初期化して、サイズは、えっと、n の二乗根ですね。で、あの、siv の初期化はすべて、初期値は、えっと、true です。それで siv をループします。では、えっと、この2と3はループです。sivi が、えっと、true であれば、i が素数。 と判定しますで、3が、もし i が true で素数で判定した場合だと、あの、siv i かける m の全てを false にします。つまり、えっと、i が素数の場合だと、i かける2は素数ではない。i かける3も素数ではない。i かける n が素数ではない。ということがわかります。ですね。じゃあ、あと実装はこんな感じですね。 で、ここですね、なんか、あ、これはすべて、えっ、ー、と、計算してると思われるけど、まあ実は、あと、ここでちょっとなんかその最適解があるので、j が i かける i で始めますので、実はこれは、んだいたい o of n かける log o log n のコンプレックスティ y o of n の2乗ではないんですよね。<笑> ではこれはなんかシーブをやる人です。どれぐらい時間がかかりますかシーブのシーブ方が、えっと、なんか K までシーブを計算するコストが O ー f k かけるログログ K ですね。でも、えっと、なんか全探索、N までの全探索がオーフ Square root of N× かける割り2ですね。だから K が Square root of N であれば、 えっ、ー、と、これとこれ、まあ、大体同じですよね。ですので、よくよく考えると、n、大きな n を1つを、えっと、素数であるかどうかをチェックするには、シーブはあまり使わなくていいっていうことですね。あの、そんなに時間を稼ぐことができない。じゃあ、いつシーブを使いたいかですね。まあ、それはね、あの、シーブを使うときは、 時は N は一つじゃなくて複数を使いたい。普通をチェックしたい。ですね。複数をチェックすると、もうシーブで計算すべきところは一回だけなので、あの、計算コストがすごい、えっ、ー、と、少なくなります。これはね、あの、情報数、あと、情報科学の理論の中のとても重要なアイディアなんですが、これは、えっ、ー、と、焼却解析。 ですね。英語にすると a m o t i z e d Complexity これは 何, 何, 何の意味かという と,、えーとまあ、複雑な計算を1回してその複雑な計算の結果を複数回を使いますですね。つまり1つだけの性質をチェックしている場合だと全探索の方が早い。ただし、えー、と問題には複数の、えー、とソースをチェック必要があるときだと シーブの方が早い。ですね。あのたな、なぜかというと、チェックしたい数字が K より小さければ、チェックのコストがオーフ位置になりますですね。なんかシーブのテーブルをチェックするだけです。ですので、なんか、あの、アイディアとしては、プログラムを、えっと、開始するときに、まずシーブのテーブルが、まあ、大きな K までを計算して、 で、それで、なんか、ちっちゃい値のをたくさんを、えっ、ー、と、早く、総数であるかどうかをチェックすることができます。で、えっ、ー、と、どんな時に、えっ、ー、と、まあ、たくさんの数字を、総数であるかどうかをチェックする必要があるかっていうと、まあ、例えばですね、あの、因数分解です。因数分解の場合だと、因数分解ですね。素因数分解の時だと、このチェックが必要です。 じゃあ、ソイス分解についてお話ししましょう。まあ、皆さん知っていると思いますが、すべての整数 n が、あのー、ソイス分解のユニークなソイス分解があります。ですね。例えば、えっ、ー、と、千二百の場合だと、二二二けけけるるる二×ける三×ける五×ける五。まあ、つまり2 4 4、二の四乗ける三×ける五の2乗です。つまり、えっ、ー、と、n の場合だ、n が整数、 整数 n の場合だと、整数 n の素因数分解が p1 かける p1 の e1 乗、p2 の e2 乗、pn の en 乗ですね。で ,pi が総数です。これは、まあ、まあ、暗号化に、まあ、すごい重要な問題もあるし、っと、まあ、早くその素因数分解をできるすることが、あと、とても重要な研究課題です。ですね。 あの、まあ、あのプロあと、プログラミングチャレンジの場合だと、まあ、えっと、暗号化の難しい問題までいかないんですが、あの、ソイス分解をしたいときだと、2つのアプローチがあります。まずは全探索ですね。あの、シーブ法でソイスのリストを作って、で、えっ、ー、と、その作ったリストは、すべ、それぞれ N に N を割れるかどうかをチェックする。 で、それをもう少し早くするには、なんかその divide d conquer ですね。divide ンコン d conquer 法。これはなんかあの n の中に一番小さいあと n を割れるソース pi を探して、そしてえっと n を小さくする。で、それを繰り返して、あの、どんどん n のソ イ,、えっと、ソイス分解を見つかることができます。まあ、このアゴリスムをちょっと見てみましょう。これはなんかソイス分解のための divide ンコン d conquer。 これは も, もちろん、なんか、あの、暗号化に使えるほど早いではないアゴリスムなんですが、あの<笑>、プログラミングチャレンジほどでは、まあ、よく役に立つアゴリスムがあります。これは、プライムファクターズの n ですね。n が結構すごい大きいなんですね。これが、あの、まず、えっと、pf インデックスが、あとその、えっと、siv のインデックスになります。で、0から始めます。 で、PF があの最初のなんかそのソイス、ソイスとなりますですね。<笑>で、まずは、あと、シーブの最初のソースが、えっと最初のソイス広報式ですね。で、えっと、その p f かける p f が、えっと、N より小さい間にこれを繰り返します。まずは N を PF を PF あと N を PF で割ることができるかどうか。 n は pf で割ることができれば n を pf に割ってで、えっと、pf がとそソイス分解に入れます。で、これを繰り返します。でもう n が pf に割ることができなければ次のソースをチェックします。ですね、このプライムスがあの以前計算したの sieve のベクトルです。ですね。 これが終わったときに n が1であるかどうかをチェックする。n が1であれば、プログラムが終わりました。n が1じゃなければ、これは全部スキップしたので、n が素数でわかりますので n そのもの、n そのものだけをパッシュメイクします。これは結構書きやすいプログラムですね。このファクターズの中に n の素質分解が入っています。 まあ、あの、素イ分解以外は、因数分解が欲しいときもあります。因数分解が、あと、n が割る、n が割れる総数だけじゃなくて、n が割れるすべての整数、えっと、を知りたいですね。これは、あの、すべてをいちいち計算することがすごい大変なので、 あの、素因数から、えっ、ー、と、素因数分解から因数分解をえっ、ー、と計算したいですね。実は、あと、それができますですね。あの、そのフルファクトリゼーション、N のフルファクトリゼーションが、えっと、N の因数分解が、あの、その、素因数分解から、あの、すべてのユニークなえっと組み合わせとなります。例えばね、あの、また千二百0を見ましょう。 1200が2の4乗かける3かける5の2乗ですね。そう考えると、あの、1200乗、1200のあと因数の数が、その5、なんか、2の4ですね。えっと<咳>、2の4が2の0、2の1、2の3、2の4、2の 0, 0、1、0、1、2、3、4だから5ですね。 かける一は二で、かける二が三ですけど、五かける二かける三三十ですね。えっと、千2 0の、えっ、ー、と、因数分解のサイズが三十です。で、その三十を見つかるには、まず、n かけるゼロかける三かけるゼロかける五かける一まあ、5ですね。で、ゼゼロロ二二十五ゼロ一ゼロ三ゼロ一一十五とか。これでなんか、このループで、えっ、ー、と、すべての因数を あの計算することができます。で、なんか、これをよく使うと、例えば、2つの大きな数字が、あと、どの因数が同じかどうかを計算することが、もう、こういう、この組み合わせ、この組み合わせ論でよく使うと、いろいろな、あと、賢い計算することができますので、皆さん、ぜひ、これを楽しんでください。では、その例を1つ見せましょう。これはファクトザーズ、ファクトビザーズファクトビザーズが今回の練習課題の1つです。ぜひ、やってみてください。 で、えっと、ファクターフィズスのアイディアが、M が N 階乗を割れるかどうかですね。で、M と N が、えっとロン、えっとまあその、ロングイントに入ります。ですね。えっと、だけど、なんかロングイントの階乗を計算するのは無理ですよね。 皆さん知っていると思います。なんか、あの、25の解除とか100の解除を計算することも、もう、もう結構無理な範囲になるので、22の31乗の解除を計算することは、まあ、あり得ない。だけど、これはなんか計算することができます。なぜかというと、なんか前の組み合わせ論を考えることですね。<咳>まずは、2つの、えっと、スイス、えっと、スイス分解を考えます。M のスイス分解が先のプライムファクタスで計算することができます。 でも、A の解除が、あの、組み合わせ論で考えると、プライムファクトスの1と、プライムファクトスの2、time イムファクトスの3、プライムファクトスの5、すべてのプライムファクトスを一緒にすると、このユニョンですよね。ですので、えー、っと、まあ、この、これはユニョンなので、えー、っと、M は、えー、っと、もし、あと、 m が n の解乗が終わることがあれば、F、fm が fn 解乗の中に入っているという意味。例えば、m が48で n が6ですね。で、そうすると n の解乗が 2×3×4×5×6 ですね。これの解状、まあ、この5つの数字の fn 乗がなんか2、3。これは2、3。2、2。 5 2 3これはなんかあの N の解除の、えっと、素イス分解です。で M の素イス分解が22223。で、こうするとこの、これは4つの2があって、これは1、2、3、4。で、3が1回あると、これが3。ですので48があの6解状を割ることができます。なお、6解状を計算しなかったんですね。逆に25、25が6解状えっと、 割れるかどうかをチェックするとですね。まあ、このソイスが同じで、これは55。で、この55がこの中に入ってないです。ですので、えっと、M、えっと、25が6階解を割ることができない。まあ、面白いですね。ま、もちろん、これは結構大きなセットになるので、このセットの計算には、ま、ちょっとプローニングがする必要があるかもしれないけど、まあ、でも、うん、あの、まあ、すごい面白い問題なので、ぜひ試してみてください。はい、えっ、ー、と、 今回が第一のビデオが終わりです。次回のビデオだが、えー、と GCD、まあ、最大公約数の計算についてお話しします。ぜひお楽しみにしてください。